じゃあですね。まず、ウチクルはどういうやつなのかという趣旨を最初に説明しますね。えー、対話するウチクル、これ何ということですね。ウチクルとは宇宙を作るという略語になりますね。宇宙を作る、また宇宙を引き出すというのが、えー、この回のコンセプトになります。 はい、じゃあどうやって宇宙を作り引き出すのかっていったら対話によって宇宙を作るんだと質問によって宇宙を引き出しますよその気づきや発見によって宇宙を作りますよとこの2つの循環をくるくる回していくのがうちこのくるになりますはいじゃあ具体的にどうするかっていったら質問をするんだっていうことですねで質問はですね 認識にアプローチしましょうっていうのが、この内くるの特徴です。人はですね、二つの世界を見ています。存在現象の世界と認識の世界ですね。存在現象は何がどうしたとか、誰がどうしたっていうものですけども、認識はその何をどう思ったのか、どう感じたのか、どう考えたのかっていうのが認識になります。なので、存在現象じゃなくて、認識の方にアプローチをするような質問。 をしていきましょうということです。はい。で、これ何っていうことを、まあ、今回のこの内くるえ、一貫したテーマでもあるんですけど、私にとって、まあ、あなたにとって〇〇とは何ですかっていうことを聞いていく内容になってきます。はい。で、それを聞いて引き出していくことによって、まあ、今まで話したことのないこととか、 まだね、自分の中に言葉にもなっていないようなことというのが、まあ、自然と引き出されていきますね。で、そんな自分の宇宙を作っていくような、まあ、贅沢な時間っていうのをぜひ、えー、楽しんでいただければなとい う, うに思います。はい。で、対話の流れですね。はい。まず1分ですね。語り手がテーマに沿って、えー、語っていきます。 で、その1分が終わったら、次は7分間質問者が認識アプローチをするということをやっていきます。で、それが終わったら次の語り手というふうな流れで進んでいくのが、このうちくるになってきますね。はい。じゃあ、早速、始めていきたいと思います。 えー、ここにカードがありますので、そのカードを僕がペラペラとめくっていくので、ストップって言ってください。そのストップって言ったところが、シカコさんの言葉、キーワードになってきます。はい、じゃあいきますね。よーい、スタート。シカコさんミュートすね。 ひ<笑>と<笑>、はい、休み、ひ、は、と、い、休みがキーワードですね。はい、じゃあ、千、う、佳、ん、ちゃんにとって、ひと休みとは何でしょうか、1分語ってみてください、よしスタートはい、私にとってひと休みは、なんかすべてを忘れる、なんか現実から離れて。 仕事のことも人間関係のことも逆にこう楽しみも全部忘れてなんか無になる時間その時間を持つことが一休みですかねだからこう目を閉じてなんかとにかく静かに静かにうちにうちになんか 意識を持って行ったりとかするのが私にとって一休みかなって思いますねそういう時間が1分でも2分でもあればちょっと違うかなって最近特に思いますけどねまただやっぱり難しいですね、うん、<笑>一休み<笑>はいじゃあ次質問タイムですねはいじゃあ用意スタート、はい まあ、難しいって最近言われてましたけど、それはどういういことですかなんかね、休みたいなって思うときほど、考えが収まらないし、感情は暴れるし、なんかね、休まないと、なんか、もう忙しくて休まないとやばいなと思うときほど、神経が高ぶって休まらないもんなんだなっていう意味ですごく難しいなって思います。 えー、一番欲しい時になかなか休み、休<笑>休みできない<笑>。じゃあ休みたいって思っている時ほど休めなくて、じゃあ今度実際に忙しい忙しい時はどうなんですか？忙しい時はあのなんかもう夢中になっている時は大丈夫なんですけど。 忙しいけど行き詰まったりとか何かどうしていいかわかんなくなった時にちょっと頭リフレッシュしたいなと思う時はひ一休みしたいんですよね、うんうんうんうん、だけどそういう時もやっぱ休めない一休みできないです、えー、なんか気になっちゃってあーじゃあ気になっちゃったりとかすると休めなくなっちゃうなんか休めないみたいですね私はねなかなかそこから離れられ 離れるのが難しいみたいですね。上手じゃないみたいですね。うん、切り替えがなんとかスイッチがなんかあんまり上手じゃないみたい。さっき仕事で無我夢中の時は大丈夫って言ってたんですけど、その時は気になっている状態とはちょっと違う状態なんですか？その時はね、気になってないです。どんなに体が疲れてても、んなんかすごい全身。なんですかね、あれね。 わーっと走っていっちゃうみたいな走ってる最中は全然気にならない逆になんかこうなんていうの充実している感覚があるんだけど、えー、なんかねちょっとうまくいかなくなったりとかするとブレーキがきゅってかかってどーんと疲れが出て休みたいなと思ったけどなんか休まらなったい感じがパターンですねきっとね。そう なんか、バーッといけてるときは、なんかゾーンに入ってるとか、そんな状態なんですか、ねうん。そういうときがありますね。えぇ、ー。やまないけど、若い時は結構あります。<笑><笑><笑>ね<笑>うん、ほど結構、ちょっと、妄新型なんだと思いますね、意外とね。うん、<笑>見えなくなっちゃう、周りが、うんうん。でも、あれですよね。自分の中で、 その気にならないことができる状態は作れるってことですもんね。あそうですね、そう言われたら作れ、うん、そうですね、作れてるってことですよね、確かにね。だけど、うまく切り替えができないとか、そういうことなんですかね。うんうんなんか、体壊すまでやっちゃったりとか、逆に周りが具合悪くなったりとか。<笑><笑> 周りが。周りが<笑><笑><笑>そんなになんかやりたくなっちゃうのがあるんですか。なんかで、ね、あるんですよね。結構、うん、なんですかね、あれね。最近ちょっとはもう目にかからないですけど。うん。割とそうなりやすい。うん、から、ちょっと注意してるのもあるかもしれないですけどね。うん。うん そういう集中してるときは、なんか、うんえーっと、自分の心的には、どんんなな感じなんですかそういうときは、自分の心的には、本当の無我かはちょっと違うと思うけど、なんか無にはなってる感じがしますね。うんうん、なんか例えばちちっちゃい時に 学校で雑巾掛けっていうのがあったんです床拭く雑巾掛けね、はいはい、私あれ大好きであれで無になるんですよガッてわって雑巾掛けするのがすごい好きだったんですけどそんな感じよくわかんないですよねなんかね無になれるんですよ ね, <笑>ねなんかやってるんだけど頭空っぽででも手は動いてるみたいな感じへ<笑>えー、そうだじゃあその方が気に ならない状態を作れちゃうんですね、うんうん。なんかチームプレイはちょっと難しいですねこれ<笑><笑><笑>何かをするっていう感じじゃなく一人でワーってなんか言うのは割と得意なんだと思うへ、えー<笑>なるほ ど, <笑>るほどじゃああれなんですねこれをやるっていうのがもうはっきりと分かっててなんか全体像とかも 全部把握してたりとかすると気になることが減って、うん、集中できるとかそんな感じなんですかねすごいですねそんな感じだと思います多分全体像も分かって自分がやることも分かってれば安心してできる、うん、そうですねぴったりだと思いますへ、うん、えー。じゃあ自分の中でそういう安心感が あれば。気にならなくなるんです。かもしれない。なんか言われてそう思いました。確かに。そう。気に、自分が気にしてることを。常に。探しちゃうとか、そういうことなんですかね。うん、あの引っ張りやすいですね。結局その。そうそう、な、誰かと何かをやるってなった時には。 人の意見とか考えてることを確認しなきゃいけないからそれが少しでもやっぱりわからないかったり引っかかったりとかするとそこをものすごく大きく捉えちゃって、はいはい、なんか大問題みたいに割となりやすいくてこう行動ができなくなりやすいのはあるかもしれないですね言われて思いましたけどへ、うん、えー、そうなるほどじゃあなんか うまく気をつけることができれば、なんとなく突破口は開けそうな気もしますけど、ねうん、どうですかそうですね。質問されて確かに言って、自分で、そうね。うん。うん。うん、<笑>探究ポイントですね。<笑>ねね<笑>はい、じゃあ、 ひとみ、四、は、角、い、さんにとってひとみとは何ですか私にとってひとみは無になることです。おー、うん、確かに。はい、じゃあストップって言ってください。スタート。ストップ。力強い。うん 力強いはいじゃあ力強いについて岩さんにとって力強いとは何ですかスタート力強い何でしょう力強い なんか、握力があるとか、そういうことじゃないと思っていて、そっちじゃない話をしたいですよね。力強い。叱るとは何なのか。そうですよね。力強い。 なんか、いろんなものをつなげていったりするのがうまかできる人かな。うん。はい、じゃあ質問タイム、ちゃ、うんと。つなげていくってどういうことですか。関係性をつくっていく感じですね。 うん。そこの。関係性、うん。うん。はい。あ、ごめんなさいか。関係性って。ゆかさんに、いわさんにとって何でしょうか。関係性って。私にとっては。すべてとの。スタンス。スタンス。 スタンス、そうですね自分が大切にしたいものですね関係性って、うんうん、なんで関係性を大切にしたいんですかなんで大切にしたいのかは結局なんか自分が思い んだ、関係性しか作れないと思っているので、だから、ちゃんとそこは、関係性を、基本的には、作ってないから、ちゃんと作っていくっていうことを、することを通して、あの、 大切にできるというか意識しながら作っていくことができるなっ て, は思っています基本的には関係性は作れてないと思うっていうのは自分が思い込んでるからってことですか えー、と関係はあると思うんですよ、うん。関係あるものしか自分の周りにはないとは思うんですけど、うん、だけどあのそれ自体ものとの関係性を自分がどう作るのか人との存在をどう作るのかっていうのを自分が決めたいんですね。うんあー なるほど。うん。そうなんです。で す, ね、すごい主体的、うんうん。すごい主体的ってことで す,、ね、うんうですね。そうですね。なんか、そうしないともったいない気がしていて。うんうん、自分の宇宙なので<笑>。<笑> <笑><笑>そもったいないっていうのはどういうもったいなさなんですかどういうもったいなさ決めないとですね本当に自分が本当はこんな関係性を作りたいがあるはずなのに。 なんかその関係性を作れなくて、うんえー、と自分自身が嫌な思いというか、うん、なんかこれ違うっていう心が出てきちゃうのでそれが嫌ですね合ってますか質問にうん大丈夫だと 思いますね、関係性をう 作, れて作れなかった関係性がない状態の時はどんなことを感じやすくてでも自分がこうちゃんと意図して作りたいと思う関係性が作れてる時はどんなことを感じてるんですか感じ方の違いって どうですか感じ方の違いはえっとそうですねあの作れてない時はなんか全部が雑な感じになっちゃいますねあなんかあるのが当たり前いるのが当たり前みたいになってやっぱりうん自分が本当にこう 作りたい関係性にならなないんですよねなのでちゃんと自分が決めてでそこから見ることによってやっぱり丁寧に出会っていくことができるので自分の心がやっぱり豊かになるというかうーんと大切なものにこう囲まれてるっていうような状況にはなってくるのでやっぱり自分としても。 居心地いいなって思いますね。うん、もう力強いって関係性だって言ってたじゃないですか。うん、ってことは自分がこう人として作りたいって思うものをちゃんと決断して作れてることの方が、えっと、力がみなぎるというか。 うん。そんな感じになるんです。うん。なんか、力み投げるというよりかは、豊かなイメージですねうーん。力強さとかとは関係ないです。モチベーションとか。でも、豊かだったら、 モチベーションモチベーシは全然上がって、豊かな。そうですね。力強さ自体が、なんかちょっとイメージが違いますね。私の中で。<笑>うんそうなんです。じゃあ、力強いとは。<笑><笑><笑>何ですか、されて。あれ 力強さはなんか自分の心の豊かさとをどんどん膨らませるというか増長してくれるようなそういう は、ね、はい、いい、じゃあですね明明瞭瞭ささ明瞭さ。明瞭さうん明瞭さ はい。明瞭さ、明瞭さ、クリアリティそうですね、たまたま、今朝あった話をした人とか、まあ、そういう話題が出て、そのもやもやしている状態、曖昧な状態と、その明確にはっきりできている状態と、関係性の話みたいなことがあったんですね。 でどうしても頭だと明確なのか、それとももやもやしてるのかっていう、どっちかだけを問いたがあるんだけど、実はその二つっていうのは相互に作用し合ってて、明確さはもやもやのためにあって、曖昧な た, ためにあって、曖昧さは明確さのためにあってっていう話をしてて、まあ、それがすごく 面白いなって思ってましたね。はいはいじゃあ質問タイムスタート。曖昧さは明確さのためにや、明瞭さのためにあって、うんうん、明瞭さは曖昧さのためにある。うんうん。それがもうちょっとどういうことかなと思いました、ね、そうなんかこう。 明確なものが、明確にしたいものが、じゃあしっかり明確になったら、うん、曖昧さは全部消えるのかっていうと、そうじゃなくて、明確になったからこそまた見えてくる曖昧さが見出てくる。というか、でまた曖昧さと出会うと、そこからよりもっと明確にさせていきたいと思う、またそういう世界とも出会っていくというか。うん っていう意味で、その両方ともは行ったり来たりしながら、うんう。もっと自分にとってこんな世界を作りたいっていう世界が広がっていくい。ああ、なるほどね。そ, そんな話をね、していましたね。そうそうそう。うん、うんうん。うん。山田さんにって。うん 明確なものって、何があるんですか自分にとって明確なものっていうのは自分がどこから考えをスタートさせてでどこにその考えを 戻, 戻したらいいのかって考えの出発するべきところ戻るべきところ、うんうん、っていうところが。 はっきりしてますね、うん、例えば自分のアイデンティティとか問題意識とか、うん、あとは重要だなと思 う, こう単語の概念みたいなものと か,、うん、なんかそういうのははっきりしてますね、うんうん。明確さはとても必要なものなんですか必要 ですよね。そう。明確さって絵で描くこう線みたいなもので、ち、う、ゃ、ん、んとこう線がはっきりとピッて、で実際に描かなくったとしても、自分の頭の中でどこにどういうものを描きたいのかっていうのがはっきりと分かれていることによって、全体像を組み立てることができるようなって思うんですよね。でもそういうのがはっきりしていないと、 全部がごちゃごちゃするなって思うんで、明確さは大事だなって思います。うん、すごいいいこと言った今、今、うん。逆に曖昧さは何かこう。 良さというか、どうどんなイメージですかね。なんか良さとかメリットデメリットとかあるんですかね。まあ、まあ、曖昧さのメリットはもうすごい柔らかいってことですかね。うん、か な, なんかそう明確なものっていうのははっきりとしてるので、うん、明確なものと出会ったら明確な出会いがポンとできちゃうんですよね。 前々なものってそこまではっきりと固くないっていうかなのでその出会い方がもっと柔らかくなるそういう、まあ、メリットでもないデメリットでもあるかもしれないですけどそういう特徴はあるかなって思いますねだからこういろんなものを混ぜたい時は抽象度を上げたり ししたた方がこう混ざりりやすすかったりしますね、うん、なんか人の意見とかをなんか具体性のある意見の方がまあ求められやすかったりもしますけど具体性なものの意見同士ってガチンコしちゃってじゃあどっちの意見が選択するべきなのかっていううになりやすいんだけど それをどんどんどんどん抽象度を上げていくことによってお互いの意見を混ざり合わせて全く別の世界を作ったりとかすることができるので抽象度を上げた方が新しい世界を作りやすかったりするかなって思います、うん、なるほど絵の具みたいですね。そうそうそうそう絵の具みたいなもんですね。そうそうそうそう このイメージはなんか新しかったです。ありがとうございます。なるほど。でも、こうもやもやが、もやもやばっかりの時っていうのは、山田さんはどういう。アプローチというか、うん、こう明確さに持っていく。 時に何かこう気をつけてることとか何かあるんですか哲学的な何かえっとですねそれは僕もすごい経験してすごい困ってたことがあってなんか自分がこう提供するサービスとかを作る時にう必ずモヤモヤするんですよね何か具体的なものを作ろうとすると、うん、最初はそれも苦しかったんですけどだんだん数をこなしていくとあ何か具体的なものを作るっていうことは必ず もやもやカオスを通過しなきゃいけないんだ。ということが分かっていて、で、だんだんそれもはっきりしてきたのがカオスとシンプルって交互にやってくるんだなって、いうのが分かったんですね。そう。だから、もやもやしているときは、その先には必ずシンプルがあるので、シンプル、何かのシンプルがあるはずっていう、その隙間みたいなものを、 ずーっと探そう、探そう、探そう、探そうって、ずーっと探している状態で。なんか見つかったらそこに全部集約されてシュッて収まる、ね、うんそういうのがありますね。なので、常にそういう間を探すというか、うん。そう。それを見つけることさえできれば、シンプルな状態にできるっていうイメージがありますね。 うん、なるほど、両方必要なんですね、うんうん。うん、はい。じゃあ僕にとって、明確さ。明確さとは何かっていうと、そうですね。なんか次の世界を作っていくために必要な、偏りみたいな。抽象、抽象と明確さ、なんか相棒同士みたいな。なんかそんな感じが。 しますね。はい。はい。ありがとうございます。